どこに行きますか、今日クリスマスマーケット日比のクリスマスマーケットに行きます行ってきますね楽しい<笑> どうま、はい、そう。<タッ> おカフェルプレー はい、なんは<笑>いいね。<笑> 買います。あっはいいいいううまんか<笑><まい><笑> ここでかか食べととととうううごござざいいいいいいいいまますす、ね、ありがが匂いかいた違う匂なて花水ハ出る<笑> 確かにこれ匂いわかないす、ね。そ<笑>う。家で入れたやつとなじやね。あ、そう。残念。クリスマスの魔法ない<笑>。今ちゃん行きたかった飲みたかったなっ。まあまた来年もうちょっと早めに行ったらリベンジ。<笑>うん ハローサン タ, ーサンタああ痛くそえな うん。